アイアイグロこれらしいですけど ち, ちょっと地時期的にそうか な, これな結構根っこはこれあると思うんだよね、はあはあ、入んなかった場合ちょっと<笑><笑>確かにこれあとにしようこれ、はい、あこれこれ植え替えだけですよねこれちょっと針金かける、はあ、怖い先端ぐらいだけはいはい ままず<笑>そ、ね、<笑>そう前掛け、ね、そう盆栽っていうこれができました、はい、で早速私こあって あ, ーありがとうございます。<笑>であのポケットが、ねうん ここにこう大きいポケットてついて。はい。ここに、おぐいっがありますので、ハサミとかね、それ尖ったものは入れない方がいいです。これ、先の丸いやつですね。こういうのだったら、大丈夫ですか。うん、しゃがむとね。刺さっちゃうんです、ね。刺しっちゃうから。う全、ん、にいくつでも入りますからね。うん、こうね、あの、使い勝手でいいと思いますよ。それで、ここですね。うん。これ。こう割れてるでしょ、うん、これがいいんですよ。<笑>はい、こう小さなやつやってるとね。こう膝の上でね、れの作業する場合あるんですけどね。はい。一瞬くっついててね。これ んんう ん, うん、うん、これ割れてるから完全にこっちとこっちなるほど膝の上にしっかり商品紹介してくれ る, るこれはかなり使い方がいいですよありがとうございます、うん、ちょっと結構いいですねまだ発売決まってないんですけどまだ売るか決まってないんですけど、まあ、そうなんだ<笑>助かります 赤 松, 赤松と黒松のあいのこそれはこっちですそれはこっちか<笑>れ こ, っちこれは赤松かこれは赤松これはあの文人町の木ですよね、うん、かなりこう小さいけど古いですよ20年以上っつってました、うん、この肌を見ると分かりますけどこ肌が枝の方まで生えてます 年数経ってます鉢でこの鉢での中の水相当飲んでる木ですかなり古い木鉢はこれを選びますちょっと深いかも分かんないんですけどこの鉢に植えつけてで木が古いんでねあんまり針金でギリギリ曲げるようなことはしませんもん、はい、ちょっとこ う, う枝先を整えるぐらいな形でやっていこうかなと思ってます。うんうんはい、葉っぱの色が黄色っぽいんですけどこれは肥料がちょっと足りなかったかなこれはあの枝先だけ針金ちょっとかけて植え替えします、うん から先だけ、うん、もうこう幹はもう完全に模様ついてるし、はい、出来上がってる木ですからねなんかちょっと枝を動かすぐらいですじゃあ枝とかかかってきます、うん、枝が折れたらごめんだね。<笑> 枝先までこれ古くなってくる、ね、これもう下げれないですもんね、はい、この枝あとは細いとね目先を整えていきますから、うんはい 一二三四五六目が八個しかついていないです、うん、かなり少ないんで、ね、文人中だからこのぐらいじゃないとね。そうですね。うん、本当究極の木だよ、これ。うん、<笑>なかなかね、文人って言えないですもんね。うん、本当に文人木っていうのはね、木が古くなくちゃう、ね。枝先まで肌が来てですね。この枝数も少なく、目数も少ないっ なんかこれ想像させるものがないとね、うん、これどうだったんだろうな、小さい頃合わせ、そういう想像させるものがありますよ、この木は。もっと買ってくればよかったな。うん、これだけの大きさでさ、もう何十年で、これ鉢中の水で飲んでたからね。これ二千五百円ですよ、だって。これ。うん。結構安いな、だこれそう、すごい安く売ってて。これだけの木、二千五百円だったら安いよ、これ。安いですよ。うん <笑>タワー折れますよ。ふたってくれやない、うん。僕もそのしたいけど、ちょっとやめときます。<笑>これがね、これぐうグーって下がってもいいもんね。こうや、こうはちょっと先だけでこう下がってくるな。<笑> もう分かりました、うん、ちょっとだいぶよくなってないけどこれ2段にしたこれとこれ2段このぐらいにしましょ う,、うんうんうん、あんまりやっちゃうとねちょっとここが違和感があると思うんですけど、うん、葉っぱがちょっが短くなってきてね、うん、それとこれがここに下に下がって近づけば、うんうん、これできるんですかこのこれねここちょこっと裂けたからね、うんうん、こちょこっと裂けてるとこ少しずつこうさ <笑><笑>なな怪しいですよねそこ、うん。確かにここが下がってたらすごくかっこいいんですけどね。うん、これが下がったらね。うん。だけどちょっとできるのかなっていう。<笑>少しこれが近づいてくれば違うもんな、ねうん。どうだ？かっこいい？いやいや。よ見ててあ見<笑> ちょっと葉っぱ減らせばもうちょっと見栄えよくなる と, と取っちゃうとね木が弱ってくるんで、ね、このぐらいにしときましょう、はい、これねもうこれ古さでカバーしてるからで、これ鉢に植え替えます。は こここののままいいいいいけそうです、ね。れ、うん、いいじゃない、うん、ほら渋いな渋、ねね<笑>ねねはいはい、手作りの鉢なんですもんね。うん でショウマイをちょっとこ凹んでるとこをショウマイにしましたここはちょこっと凹んでる凹 ん,、はい、んでるとここ う, こういうとこもあるんですけどね。うんうんうん、じゃこれで別繰り替えましょう。はい、根っこはあの軽くほぐすぐらいでやりますからね。はい、根っこの中はウェイズこれ。うんうんうん んでかなか渋いな。いいじゃん、これ。うん、土入れます、これ。<笑>これで水やりましょう。うん、これで完成。 ありがとうございますこ れ, これ流れちゃうな、うん、あと水ゴケを貼ってくまで水ゴケにします ね,、うん水ますねうん、渋いな木が古いと雰囲気が違いますねそうそうそう同じあれでも木が古いからね、結構かぼしていま、うん、こね 水かね曲はもっとっていうところあるけど、うん、なんかやっぱ雰囲気あるんだよな古さかこれが。 葉っぱがもうちょっと葉っぱがもうちょっと詰まってくるよねっただからそそんな長いかなって こ, れこのぐらいで基礎期だけの。 枝もも増やさなくても い, いですもん、ねうんなるほど。小さくても完成されてるとい う, う典型的なプリンだよ落ち枝あ、ま、できればいいけど多分無理だろうなう目が8個しかないんだから<笑>目が8個しかない<笑>でもこれがなくなったらどうだ、ん、どうだろうね。<笑>難しいですねで本当にこれがこうガッて こ, この辺にあったら最高ですけどね、うん これががががっていたよねねここ今太さららなかこの辺かからま出てくくれれば、ねうん、新しし面白いかもしれない、うんうん、いもなな無理にうね、はい、この 木, は好きだなあ木はねこ傘で見せるやつとさ線 線と空間を見せる気あるじゃないではいはいはいこの完全にこう線こうこう空間間空 間, 間それを見せていく気が あ, る、ねまあ、あがちょっとおかしいな、うん、もっと下がってたらいいな、うん、そういう想像ができるじゃないこれはいはいはい想像させる気ですよなるほど、うん、いい買い物した、うん、じゃこんなところ、うん、はいじゃあありがとうございましたはいはい、はい、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>これを取れて<笑> エプロンどううしようかなこれ大体私の使ってる主に使ってる道具、うん、ほとんどこの中入っちゃう。 これはねあの草鉢の中に入っている草とか取るときに使ってます。うんうんうん 針き太い針金金切る、ね、これで細い針金二十二番とか、うん、その辺の針金切る場合はこれ使ってます。はい、であとラジオペンチってい、ね、心拍のねシャリなんかつけるきにこういう細いところ入れますから、はい、で皮を剥いでいる、うん、そういう時にこれ必要なんです。だからふだ段はあんまり使わないですよね松とかそういうやつは。うん、あとあこれも針金、うん、切り3つ使ってます。針金切りか。うん ね、それとハサミ。これはねもうずっとここ入ってくる時ぐらいから使ってますよん。あの鳥ながら使ってるんでね、こ<笑><笑>それがこんだけなっちゃった。なに、ね、道具っていうのはね、こう古い道具って残んないんですよね。んみんなこう使って使えば減ってくるもんですからね、ね<笑>残んない。 こ, んな短いのね、これ使い方でいうです軽いですこれ、うん、葉っぱ切ったりはがりとかそういう時にはこれ一番使いますい、うんうん、アルミ線まで切っちゃいますからこれ、うんうん、どうせは切るんなですけどねアルミ線ぐらいだったらこれ使えますいあとはまた枝ピンセット細いのが必要なんですね、うんうん、こっちは草取り。 これも兼用してもいいですけど五葉、うん、松の細 い, こう葉、うん、い葉っぱ抜く時古い葉っぱ抜くきはこういう細いやつを使いますからね、うん、こういう細いのがあとで1個あったらいいかなってなるほどそれと植え替えの時に使う箸土を固める、うん、これはあの中華のなんかで使うやつかな<笑><笑>それあのホームセンターで売ってたんでこれって竹箸でいいです、はい、こんなもんですねあの、うん、一番あの使うやつは うん、コムコムフゾーです全部入ると。うん